皆さん、こんにちは。いかがかお過ごしでしょうか、金んのでございます。ということでですね、えー、ちょっと今日は遅めに、今ね、14時ですね、47分なんですけれども、今日はね、ちょっとあのいろいろとまた、あのー、ありまして、<笑>この時間帯から、 えー、動画の方ですね配信していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします今日ボードにこうちょっとねテープ周りちょっと囲んでみましたちょっとね気分を変えるためにみたいなちょっとお店のイメージに合ったその なんですかねこういう感じですっていうのは簡単にですねテープで貼ってですね色付けですね要はこの坊主さんに対してのちょっとご褒美ということでちょっとこう雰囲気を変えて<笑>あのただただテープ貼っただけなんですけど意識 1個買う、どうせ買うんだって安いんでね、これ140円なんです、1個。えー、どっちだなう、こっち。これいくらあったかな、忘れちゃいましたけど、まあ140円なんですよこ の, この2つが、この下、これ1個で1個ね。で、見てて、最初、最初はですね、もう1つ買えばいいやと思ったんですね。あの仕事 マ ッ, スマッサージと、まあもやるようにそのにテープ で, です、ね、貼ってこう区分けですよね、区分けその時間とそのお客様 の, その名前をです、ね、こう書いていくそのこういうこういういものでこうライン引くんじゃなくてなつまんないでしょ、あのこれで。まあ、これってって手頃ですけど ペンで書いちゃうとでも消えないっていうね油性のねペンでまっすぐにこうね定規で引いてそれちょっと面倒くさいそんなこ引いてとると時間かかっちゃうと思ってテープでですねじゃあ透明のテープではなくまあ透明のテープでもいいんですけどねじゃあそれ分かれば。 いいんですよ透明のテープ使ったってだけどちょっとね雰囲気をちょっと今の時点ではそういうその何ですかねじゃないじゃないですか仕事もその外に出せる仕事のモードじゃないのでテープどうせ買うんだったらちょっとこれでいいやって思って3個購入しましたはい ちょっと上かかかかんないかなあんまり分かんないかな、いいあまりちょっと水色系なんですけどなんかこれはもうちょっとこれカラー選ぶのにちょっと本当に迷 っ, 迷ってどれがいいかなって思って悩みに悩んで選んだのがこの3つの色なんですよねであの 本当にお金がね、ちょっともうないんです。ないんですよ、本当に。今日、お財布に入れてたのが四千円だったんです。四千円。四千円と、小銭が、まあ何百円、まあ五百円ぐらい入ったのかな。五百円ぐらい入ったのかな。そうですね、五百円玉一個を煮立って、500円のなで1 0百円玉あったのかな。5 0円ぐらい、ちょっと。 まあ、10円玉とか1円玉とかちょっとそれに加わってるっていうことでですねちょっとね暑いねすごいでしょこれすごいんですよあのアレルギー体質でちょっとなんかこう腫れると腫れやすいっていうねあの皮膚も体なんですよね弱いちいうか弱くなってきちゃってるっていうかね若い時は汗かいたってそんなことならなかったんですよこんなならなかった ですよなのでちょっとこうネックレスをしないであのー、っていうことでですね、えーあのー、今日この作業ですね今日の貼り方でここにですね、あのー、これにこの包装紙のところにこれのテープがね上これのね テープをその切って透明のその部分をこうカットしててであこれいいや貼っとこうみたいな飾りでみたいなで、えー、そんな感じ で, ですねちょっとした作業をですねあのー、ちょっと雰囲気を変えてるという意味でですねや っ, てやってたんですねでこちらブレスレットしてますけれどもこちらはね 1万円で購入したんです、まあ、父の財産の資産の中からこれを購入したんですこれねこれ揺れると動くんですよダイヤなんですけどでこれをまあつけてでまあ僕も、まあ、これもつけてみたいな感じででこういうその格好ですよねこういうこういう<笑> スタイルで<笑>っていうまあ下は長いみたいなこれ長いんですよかなり長いんですこれかなりではないかな膝上ぐらいかなこれこんな感じで長めに膝ぐらいっていうあの仕事のですね服装ですね自分であの見つけ て, てあの購入した やっぱりやっぱりだ自分でこう自分のロペースでですねできるっていうことがですねいかに楽しいかしかも少ない金額の中で楽しいんですよこれだけでもっていうことであのー、まあ位置もねちょっと変えてみようかなとかね私座ってるじゃないですか 座った位置からた立つ、立って張っていくのに、やっぱりここの位置がいいかなって。最初上にあってたんですけど、ここがいいかなと。で、この棒も、こう、掴めるじゃないですか。取って、ぽっと張れるじゃないですか。っていうことで、もう位置づけね、もうやりやすいように。っていう意味で、あの、ちょっとね、 これペンでね、油性のペンで書いちゃうと、で消すのにどうやるんですかその作業があれじゃないですか。めんどくさいじゃないですか。消すのに 黒, 黒の。なので、これを使わずにテープで、テープのところでっスーッとこう剥がせる。しかも、これビニールじゃないんですね。ベタベタタしなないんんでですね紙なんで 紙のテープななんんでベタベタしないででしい剥がせるんですねそういうテープを、あのー、購入してですねこういうふうにで別にこれ貼っててもいいじゃんみたいなでそのまま線書いて線でしてでテープ貼っていけばいいじゃんっていうその仕事のやり方でテープ好きなようでやりやすいように貼っててだ こ, こういう枠でもいいし。 でこういう枠でもいいし、で、こういう枠でもいいし、っていう使い振り分けがね、振り分けのこの場所によって、これで、ね、自由自在に弾くことができる。自由自在に。すぐにね。<笑>っていうことで、で、 このボードの裏側ありますよね、裏側。裏側も使用できるんですよ。で裏、この裏側は何に使用するかっていうことですけれども、皆さん書類ありますよね、書類。書類とか。で、これ今回転しますね。回転してちょっと移動してみますね、これ。 しますちょっと狭いんですけどね<笑>回転しますとこのようにこのようにこれちょっとねザラめなんですよザラザラしてるツルツルしてないザラザラしてるんですよザラザラしててなんでザラザラしてるのかわかんないけども ちょっと何これあれ上が何かあれだな映んないなこんな端かな<咳>だるだるしてるんですねで裏は使いか け, なかけないってそれちょっとまあびっ調べてるのはわかんないんですけど書類を貼っていけるわ こ, こっちに使えるわっていう構造 違う意味で言うと違うその素材でっでこうやってしょこれ貼っていけるわだから何でもいいわパンフレットでもいいパンフレットいい必要な時にパッとこう仕事の時に自分のところのそのチラシをねどっか貼って何かあった時にこれ見れるように何か分かんないけど必要な パンフレットの内容を知っておかないといけないっていうことで、例えばいいですよ。入りました。貼っておきます。こともできるし、必要なことね。仕事の、仕事してるっていう時に。で、これ裏返ししましたけど、ね、向こう側ほら、ね、ちょっと来ましたね。1 0お客様 の, その予約とか、 あの時間帯とかでしょで書類に関して必要な書類貼っとけばこう回ってね向こう側に回ってサってこう見ることができるで電話してるときなくしながら 見, 見ることができるお客様に対して提供ができるしやすい電話しやすい っていうことで、ベタベタベタベタこう貼る紙、紙を貼るっていうその作業ね何でもいいですフックフックかけるフックフック磁石のフックを別に寄っといてもいいじゃんポチンとつけといてもいいじゃんってでなんかゴムとかさいる時とかさ何でもいいわ つけれるその磁石でつけれるものを利用してう使えるじゃん裏もでこうっょっと貼って<笑>見ていいやつねこれねだからね夜景ショップさんね滑走ね こういうこういういおしゃれでねおしゃれでしかもお得お買い得安い磁石これ100円で買いちゃうんですよこれたったの100円でどこにできないなっていうねしかも長さねこれ何センチなんだろう何センチなんだろう センチね、まあいいや、もう定規、ね、これ定規あるんですけどでも三角三角になって「もういいや、これは」って思って「三角だ」なんか使えるかな三角だったらみたいなこういう持ち方ができるとかねこういう持ち方してでしょこう定規ね平らになっててスッとスッとできる。 こういうのを買ってちょっとちょっと い, いや測っていますね。あれ？十四センチの定規なん十五センチの定規なんですけれども、あ、約三十センチありますこれこれ三十センチね。 3 0ンチありますこれで定規ができんじゃん3 0ンチだって分 か, 分かってれば真ん中足で1515 15でああこれ定規に使えるわと思って3 0ンチって分かってるんだったらねでこれこれ何センチなんだろうちょっと測っとこう定規に使えるじゃんこれ これ測っときますね測ってみますお約1 0ンチ1 0ンチ約ね約なんか1ミリぐらいなんか ち, ちょっと違うんですけどいいこれ1 0ンチ。これね1ミリぐらいいい1 0ンチだわこれで知ってたら これでがれでるじゃんここで物差しになってっちゃうじゃないですかこれあの数字はないけどないけどねついてないけどねっていうのとかこれもう発想の展開ね そういうことを日頃ねその考える物事に対して考えられる人っていうのは頭いいんですよ頭いいってことになるんですよねこれでって教えられる人に知ってればねえー、なるほどみたいな でその人も知るることができるできしょ伝えとけばどうぞわざわざこれほらくっつかないじゃん定規くっつかないだけどさこれ机で使えるじゃん横ときゃいいじゃんこれだけどじゃあここで使うときにわざわざ取りに行って取りに行ってね定規をまたこれでまた戻さなきゃなんないこの作業があるってさこのサネ、ね 100円ショップさん素晴らしいです素晴らしいその経営の仕方されてますこれでこのボードもね安いんですよ安いんだけどこんな大きいのでなおかつ機能性がいいで これね、回転しないのね、ここ、この 両, 両, 両脇、止まっちゃってるんですよ。果たしてこれ回転することできるんでしょうか。ここと、ここでね、止まってるんですけど、ちょっとやってみますね。ちょっと。私やったことないんです、これ。これ、動かないとダメだわって思ってたんですけど、やってみますね。このボード、ボードっていうのは、その、あれなんですよ。 ババラバラになってあのー、コンパクトな絵具だけ届いたんですよで私これ組み立てたんですはいじゃあちょっとやってみますねこれで破壊して回転するのかどうかええおい無理ですね はい、無理です。ということです、おお、そういう機能性までは作られていないということですか。になりますね。 いや初めてやるんでね、ちょっとね、驚いちゃって<笑>、はいということで、ちょっと回転しませんでした。ね、こ, ーこれは、ねえ。そうですね、まあちょっとね、ちょっとね、まあ、それで、今日昨日ですね、これはこれでいいです。 で昨日ギフトが届いたんですねある会社さんからえっとね何て言ったかなえー、っとねちょっと ね, ねそれはちょっと置いといてこれ私ねまたおばあちゃんあえてねあそうだおばあちゃんに笑ってそのこれこれまた大きさもねちょっとあれなんですけどね ちょっとはみ出てるんです、この部分だけ。だけど、入るんです。入るこのこ 本, 本来の大きさは、ここなんですけど、ここの、けのままなんですけど、これまた、こう、伸びてる、伸びて使えるようになってるんですよね。わかりますよ こ, こ, ここの部分が、もう、大きいと。でも、入っちゃう。っていう。で、これもね、封してないんです。 紐でででめてるんですすこの紐がですねベ ル, トベルトで使ってたんですってあのおばあちゃんが。であこれ使えるわと思って。でほどいてほどきますね。ほどいてもうちょっとねいちいちいちいね出すのめんどくさいんでこのままほどいて<笑>中身お見せします。 これお水やらなくても大丈夫っていうバラバラが届いたんですねピンクのはいこれはーって言ってびっくりしちゃってでそのこの会社さんからお手紙がですねこの会社さんなんですねここえー リ, え リ, リ, カリカオンさんっていう会社さんなんですけどそこのですね、あのー、会社さんからの、えーっとね、取締役代表取締役の方これもうぶっちゃけ宣伝しときますこの方取締役さんの方ぶっちゃけ。 お手紙が届きましたこんな綺麗な字で手書きで手書きなんですけど手書きに見えないちょっとなんかコピーしたのかなっていう感じのそのあっていうのがそれは分かるようなんですね本当にね感激しましたこれマジでなんていうあの何ですか 誠意というか 意, 意欲というか本当にあの思ってくれてるんだなっていうその文章の内容なんですねこれこれ本当にもうねこういう会社さんとはもうぜひともぜひともですねあのやって 行きたたいいって 思, った思いました本当にただで、あのー、本当に も, もらえたんですけれども、あのー、これいくらかかったか価格はですね書いていませんね価格の方は書いていません ころするバーコンドになってますね。で、裏もこうい う, うな感じで、価格が書いてないんですいくら、ね、したのかわからない。だから、<笑>本当にね、あ前回っていうか、お話しした通り、本当に本当にって、気持ちで、気持ちでお返ししますって、ね、お話ししましたよね。で、帰ったら、これがね、 届いてたっていうまさにマッチしたみガッチしたってもうピシャとちゃんとその日にですね会ってしまったっていうねええー、ってちも帰ってで荷物が届いてるよなんかねドライフラワーみたいなんだけどお店じゃなくてそういうんで時々話してくれるんですけれども。 もうお腹空いてたんで、もうちょっとおこうよ い, よい、お食事用意してもうくれたんですよ。母とおばあちゃんがね。それを食べてて、ちょっと、ちょっとそれは、開ける前に言うと、もうとにかく聞きながら食べながらみたいなしてたんです。でももう嬉しくて嬉しくて早く開けなくてしょうがなくて食べてるんですけど。<笑><笑>で そんなような、ようあの本当にね感じでねもう本当に嬉しかったです昨日も「えー!」って「なんかバグダかなんか入ってんじゃないの?」なんて母が言うんですけど「はえー、そんなことあるわけないじゃん」って思いながら食べてたんですけど。 でもうそれもですね、本当に本当にですね、コンビできるわってあのソフトソフトを入れてくれた会社さんなんですね、2つの2枚の、えー、ドライ、d v い,、DV、あれじゃないソフトソフトを入れてくれた会社さ ん, なんですよ。で<咳> あのー、今日ですねまたねコピー機のリンクを買いに行こうかなーって行くもう今日行こういいかにもう行こうと思ったんですけどあのー、これこれまた これ980円なんですけど価格がちょっとねちょっと待ってくださいねあいいやこれでいいやこれ使ってみようこれで果たして貼れるのかどうかあ貼れないあこれは気づき貼れない これ布があるだけで磁石が貼れないって磁石が発生しないこれまで聞き取きましたじゃあじゃあこれはさ何磁石発生しないの発生しない記事なのみたいな。 これでここでまた驚くでしょう。う驚きなんですよ、私。えへって言たいな。で、えちょっとハンガー持ってきますね。ハンガー、ハンガー。これもう私好きなんです。これ100均です。100円ショップで購入したし。あ、ハンガーなんですけれども。 これ二種類あるんですね。二種類、うん。こうなのはですね。あのー、これマユシはどうどうなのかな。これこれでいいんだ。これこれをですね。<笑>ちょっと下見えないか。こうしたらわかるかな。 こんな感じなんですよ。ズボン。で、生地もこう、ほら、風が吹くと、ビュービーュービューってこう、なんかこう、いいなぁ、みたいな、波みたいに、みたいな感じの生地のですね。あー、これいいなぁ。980円で安すぎるーと思って、これいいーと思って、もうね、コピー機のインクよりも、 こっちら。と思って購入しました。すごいでしょ、これ。柄が。柄が。これね、いちご。いちごが。お花だすごいんですよ、この生地。 お宝なんですよこれ私にとって980円でこんなおしゃれができてしまうっていうねで今日着てきた今日着てきたものって昨日着てたやつなんですけど<笑>これですね これ、昨日着てた昨日着てたやつこの下の部分下の部分をどうやって発表しようかなこのハンガーとこのハンガー逆でしょうかちょっと逆にやってみますねハンガー で、やりました。ました変えました。変え ま, ました。で、これどうするのかなじゃあ、これが下に行きたい。これが下に行きたいってことは、つまりこれを。 ここにかけると。まずここにかける。つけますよね。じゃあいいや。下ぐらいでいいや。ちょっと。直すの ん, んどくさいから。下ぐらいでいいや。お、ちょっと待ってよ。ここなんかいけない、やっぱり。 難しいなちょっとちょっとちょっといいや、はいかけました。そうすると下が出るんですよ。下が下がねちょっと出るんです。これ見えないですよね皆さん。本当に本当に下が出てるんですこれ。 でここ、ここの部分が腰になっちゃってるんですけど腰の位置ねなっちゃってるんですよあ見えるかな見えないかまあいいや待ちさせる人でいいわわかるなでこんな感じでねいいやこんな感じで出るんですよ下下がわかんないかこれじゃあ まあいいや、まあ、ちょっとこれをなんとかねなんとかこうさっとかできるようなちょっともうちょっとなんかこう寸法がねちょっとあれですねっていうでここになんかいるここにこれをかけるのになんかこう止めなきゃいけないっていうことでここに工夫がいるなんかわかんないけど私が思った。 これ ず, ずれずれてこう何シーソーのように<笑>なるのでこれをかけるとねでこれで一つの原理わかりますよねてこの原理シーソーの原理これでてこれでてこの原理がちょっと違ったてこの原理が分かっちゃうみたいな感じ こああんなな感じですなんか今日は発見がまたあったっていうね説明しててこれぶっつけ本番ですよこれ何も考えてないそんな全然原料も何にも考えてないで説明するのに自然の流れでそういうふうに発想がね発想 あ, あ これいけんじゃん使えんじゃんみたいなのが、まあ、分かってきちゃうっていうね。そういう癖。癖のつき方。の、生活の仕方。を、してると、新しいものができてきてしまうっていうね。どんどんどんどん。どんどんど ん, どん。 もうね本当にあのー、自然界単純ですよね空気があって水があって石ころも転がってる風も吹くね簡単な原理なんですけどその地球の中でですねお宝皆さんお宝って ののその意味をね知った時ものすげえかーみたいなすーごいですよそのああって言うとそういうもう噛む量ってこのことだうん言うことないって それを知ってると、思って知ってると、また次何か次に、あ、そうだ あ, のあれがあったっていう、これね、オブナはあの、何考えなきゃいけないっていう、まあ、ありますよね、考えなきゃいけない。何について 問題について。なんだろうなんでだろうっていうところから、アーティストってことで回路ができてしまいますね。そうすると説明できますよね。説明できます。説明してるうちに、自分でもわかんない。これね、わからない人とわかる人の両方でできちゃってるんです。 説明の仕方が本で、ね、本心で同じ流れですよねみんな、見てる側と説明してる側のその気持ちはね一つ自分の中でやっちゃってるんですね両方両方の人教えてる方もわかんない皆さんどうしますこれで 考えますよねその人も説明する人もあそうだじゃこうでまた説明が始まるんですよ教科書通りの内容を教えるのと例えば本 本, 本開いて本開いて持ってね先生ね学校の先生いるでしょ見ながら こう書いてあるよな、こう描いてるなってこう見ながら 書, い書くでしょ。大体。大体。教師でも教科書を持たないで、別にそのフリーで、フリー。それその、ぶっつけ本番で教えるんだ。なんでも教えるんだっていう先生だったら いらないんですよ。例えば、生徒が鉛筆持ってる、ちょっと貸し、これ、あるでしょ、鉛筆。で、これで、ね、何や、これ、その、例え話を使って、もっとわかりやすく、教える先生、いましたいましたか私、そういう先生、 一度も見たことないんです。学校で先生そういう教え方見たわけがない。だからさ、ね。 い, いや生徒にね生徒全員に40人なら40人に生徒がいますどれ何人の生徒が分かってると思います果たしてそ先生統計取ってるんですか成績表ね一1から5段階1から10段階成績表ありましたやはい あります先生がつけてます生徒のテ ス, テストの点数でテストの点数でランクランク付けなんかできるわけないじゃんみたいな例えばさいいよ5人いました何十点 同じ点数の人が3人いたらどうするんですか統計取れるのか取れないのかそれでまず考えてみるじゃあ10点台10点台何人いるのかそうするとクラス順位ね1から 401から40までの順位があるじゃんで、あるでしょ人数で、ね、偏差値って言いますね偏差値私知らないです私偏差値っていう何のことだか分かんなかったんです学生の時にでも気だって別に必要ないからね自分には 必要性があったら聞いてるんです。学生でも。必要がないから聞かなかったんですよね。偏差値って何なんだろう。っなんとなくわかるな。なのなんかが、こう、何、あの、できるできないの問題なんだなっていうのは、まあ、軽く、軽くわかってたんですよ。でも、本当のことは知らない。偏差値って何なの 勉強してるな、この生徒はって。いろんなありますよね、テストの出し方、文章、計算、文字、漢字、それから世界地図、地図、どこに何があって、どうあんだよ、ね、こ国のね、いろんなありますよね、歴史とか。分類に分かれてますよね科目が 体育運動能力それから家庭科いろんな部類に分かれてる<笑>学校教育が果たして本当に役に立ってるのかどうか現実社会に出た時に仕事ができるのかどうか いいお給料をもらうために勉強しよう、勉強しよう。勉強しなさい、勉強しなさい。いい、で大学も行きますよね。高校の次大学ね。大学でも終わり。学生はね。だけど、社会に出た時に、どれだけの人間がね、役に立ってるのか。 説明者、科学者学者、先生いろんな教える人いますよねまあこれリーダーでもいいのかなリーダーって置き換えてもいいのかなイコール世の中がめちゃくちゃになってきちゃってる苦しいとかなんでだろうって ババカバカしい何だけ一生懸命勉強したのにもかかわらず給料が少ないで本人がその子が判断した場合たとえ40万の給料は稼いでても給料明細ありますよね出てきますよねだけど40万でももらってる金額が少ないかったら どうなんですかってまるまる40万もらってるんだらまだしも40万より少なかったらそれは分かんない分かんないだけど会社のやり方によってまあまた国のやり方によって給料ね所得所得っていうかなんだろう申告か キロもい当たり前のように報告しろ逆だろうかよ逆だよそんなのってちょって、うん、何みたいな何見てんのみたいな。 分かんないのだから深刻深刻ってね所得税金もさいろいろ部類に分かれてる引かれてく国に国に保険とかさか社会保険健康保険所得税金それでさしかも買い物しててさ取られるんだよ国に 金取られるのまた会社に取られて国にも取られてんのよすげえ頑張ってんのにみんなねえみやさんは納得してますそれでっていや会社のやり方経営の課題やり方がね本当に分かってて 頭が良くて、でもすげえ給料もらえるっていう会社。一体、ど、何件あるんですかそういう企業。それもわからない。国民は調べようがないんだ。ど、だ、じゃあ誰が誰がそれを調べてんのって。国でしょって。 で、分かってるんだったら話説明しろよってその話を報告しろよ国民に誰が悪いのってなってくるんですよじゃあ問題解決しなきゃダメじゃんって問題解決できてるんですか トップの方みたいなこれまた同じこと言ってる前回と同じようなことだけど言い方がちょっと違う違って話してます今日は子供のことに関してお話ししてます子供の お子さんのために、ためにね、親とかも大人のために話してるんじゃない。学生さんに話してるんです、私。教えてあげてるんです。私が本当に思ってること。それでね、今までやってきて、私、バカバカしいと思ったんです、勉強することでね、 そういうのが入っちゃうと頭に入っていかない、ここない。覚えられない。っていう学生でした、私。小学校の時から。でね、外へ遊びに行くことと体育だけは、スポーツね、だけは、めちゃくちゃやってました。ほんとにすごく楽しくて楽しくて。 夢中になれるただそれだけその二つだけでそっから学んでんの一人で誰にも教わることなく一人で学んでたんですこれ自然界と学校教育の体育の中から自分で勉強してた自分自身で面白いから やり方、動きでできないことをいやできるってやってたんですよ勉強だから私説明してるでしょでひらがなで書いてるでしょひらがなしか書けないんですよほとんど計算も頭回んない分かんない計算ない でも計算の仕方ぐらいまあ、掛け算ぐらいは知ってましたよ覚えましたよそれだけなんか知らないけどそれだけ覚えてるんだ一生懸命一生懸命九九を掛け算それだけ足し算はまあ簡単だから別にああそう分かるって言って毎引き方も分かってさ割り算この4つ4つだけ覚えてたただそれだけ勉強の中で残ってることって やり方ね<笑>もうねがっくりしてましたがっくりしちゃうんですよ社会見てる子供から社会を見ると大人たち見るともうがっくり なのに誰か方みんなが全然感じないっていだからねあのね自分なりにねちょっともう我慢の限界だと思って言っちゃうんですバンって「先生!何」ってなのでこう思います シーンとしちゃうんですよ先生も別に答えてくれないしそのことに関してなんか時間一時間以内に面白い教えないとかこやんないとダメだみたいな無視よ無視質問してんのに 無視する多分そのことについて話しないに終わらないって時間が削減されちゃうって思って先生が答えない。しかもちょっとじゃあ授業終わったらおいでっていうこともしない。 それが大変です職場でもそうだから逆にできちゃうんですこっちができちゃうもんだから何も言えないっていうじゃないですか多分なんで説明できないんですかそんだけ働いてて働いてて 女子の人みたいなだから「何?」って言われるんですよなんか知らないけど質問してるのになんでなんで怒られなきゃいけないのかなってああ 分かんないって答えてくれた方がまだいいですよね。じゃあもうあらわかちょっとごめん分かんないって言われた方がまだ楽ああそれもないだから対応してないんだよだからそういう働きに来てる人間に対して対応してない黙々とやってんの自分で自分で わか ん, ないんだよね不良品出てんのにそんげーたくさん出てんのにこれ何やってんだって誰が見ても、まあ、会社のマイナスになってるじ ん, ねんこれって初日からですよそれ見てえー、何マジでみたいなんとかしなきゃって誰がんとかしなきゃ不良品や 出さないようにしなきゃダメじゃんって必死ですよこっちダメじゃんそんなダメダメな会社になるとダメだマイナスじゃんって結果出しました私不良品ほとんどなし出ても一本だけ 一本しか不良品が出ない。だその理由もわかる。なんでこれ<笑>そこでね、え1あ、一本、あこれで出ちゃった。報告しに行きます。すいません。課長さんに。ちょっとこれ、不良品一本出ちゃってるんですけど、多分、熱のね、熱でその、フル回転で回してるので、多分それでね、その商品がちょっと、形がこう、うまくね、 できなくなっちゃったなと思うんですけどっていう感じって<笑>説明までしてるんです原因をあそうかもうそれで済んじゃいましたけどうんいいよいいよすいません 申し訳ないなと思いましたその時一本たった一本なんですけど<笑>やっちゃったでも戻ってね戻って機械止めたんですすいませんちょっとこれでもう機械止めていいですか もう一回戻って言いに行ったんですねその課長に「ちょっと声休ませていいですか?で」で手が空きました他のことができるんですよ今度他の仕事がで決まって聞きに行く上司に。 すいません何やっていいですかってあああって考え込んでじゃああっち行ってはい行ってきます行きましたでやり方を教えてもらいますよね初めて行くんだもんそこにやったことない仕事にあえて教えてもらう方がいるんですその仕事をしてる だけど見させてもらうでしょその人のやり方だからそのね例えば問題発生してる場所に行かされるとするじゃないですか<笑>ね知ってる課長はこの<笑>問題点があるところへ私をは派遣するんですよあそう言ってくれっつってわかりました かされま何<笑>の情分かっちゃうそこでなぜ生かされたのかっていうことがで私が仕事をした内容のあれをチェックしてるんです裏でいつチェックしてるか分からないってるでしょ 最後の最終段階の検査の人でそこへ行くんですよ課長が見るチェックしに行くだからその私仕事が早く終わっちゃうんでどこ行っても早く終わっちゃうんですよ で聞きにくいです、常に。どこへもう仕事終わっちゃったんですけど、どうすればいいですかっって。ああ。今度仕事がなくなってきちゃうんですよね。早く終わっちゃうから。おまけに。みたいな。そういう感じで、あの、勉強できなくても、 学歴がね低くてもねその人が本当に学んでる使えることができる社会に出てこれ可能なんです可能なんです 実際の話、本当のことですこれ、うん、だからその疑問にね学生の時にねちっちゃい頃からもそうなんですけど疑問にね思えるっていうことができてたんでなんか違うんじゃないのかなーって思いながらなんかこうでもなんかいいいいいい 言いたいんだけど言えないなっていう子供ながらにその出てこないストップ自分の中でストップしてまらうっていうことがずっとね続いてたんででもさ好きなことはさできてたんですよずっとそんなにいけいあの 会社からそうに言われて説明してこうやって、これ、こういうふうにやんなきゃダメなんだよって言われたって、あーねえ、そうかなーって、だっそれ以上やんないって、とダメな気がするますけどね、っていうような目線でいこう、思いながらね<音声>、まあ、ですよ。 だから自分自己、自己流になっちゃうんですよね、仕事が。会社流じゃなくて。だったら、こういうやり方でやってても、やり方が自分でね、やりにくいって思っちゃったら、やりやすい方法でやっちゃうんですよ。と、こう教えたじゃんって言いに来る人もいますよ。違うことやってんじゃダメだよ、そんなのって。言われたって、 自分で自信があったからほ、うんとに。っ、う、て、ん、あのー、それでもなんか怒られるんですよねおかしくやらないけど。 納得いかないんでね自分の中でね「うんにい兄ちゃんいいやのう」ってそんな疲れるしね一生懸命一生懸命こっちやってんのにもうね「えっいいや」ってまたなんかこうなんかもうあれだろあのある なんかあるわ他にって<笑>また探し始めるんですよ職の職の求人をねだから親から見てる、周りから見てる何やってんのってこの仕事せっかく見つけたのになんでやめちゃうんだ 理由があるっていうことをもう言わないでめんどくさいから話しするのめんどくさいから<笑>簡単に言っとくちょっとこういうことがあってあることがあって簡単なことは言っとくあっそうみたいなしょうがないよねみたいなじゃあ次見つけなさいみたいな感じでうんみたいな ゃ多分どうしようもないと思ってるんじゃないですかね。その、根性がないって思われてる、思われる。すぐか、やめちゃうっていう。でね、なんで続かないの、仕事っていうこともね、あのね、理解できない、ちょっと、 なんかあっったのってあそういうことがね何回も何回もこう続いてたんですよも う, もう次から次次へ移って移って移って移っ て, 移って<咳>だから考えたんですねそれで一つのところで長くね勤めてればいいのかなあっていうねそういうのがね 正解なのかなーってうんそっから切っちゃってて持たないんですよねじゃあ仕事ゆっくりやればいいじゃんってそういうわけにいかないんですよ仕事っていうのは。 一つの製品に対してちゃんとしたねお客様に提供する品物に対してちゃんと作んなきゃダメだよっていう思いだから一生懸命ねも う, う振り返りになっちゃうんですよそ う, そ う, そう入れちゃおうと自分の中にお客様に対して買 う, が買う人たちに対してそんなね適当なね ゆっくりのんびりふわふわふわふわふわふわふわふわやってたらさ遅れるじゃん商品がお客様に対して届くそれでいいんですか果たしていいんですか お客さんは合ってる例えば3ヶ月かえるところを1ヶ月で1ヶ月で完成させてしまってもう売り上げにつながってる効果ができてる1ヶ月先最初にね 1ヶ月にパーンとこう入ってきちゃう2ヶ月目3ヶ月目3ヶ月目に入った時にこの差はでね問題点お客様に対していくら一体何台数必要なんですかって。 それもも教えてもらもらえてらませんでし作りゃいいのかなーって聞いてないからさどんどんどんどんやっちゃうんですようんうんだ最初にね言ってくれれば最初に言ってくれればね 1日何台作ればいいから1日何台の部品をつ、ね、作ればいいって分かってればそれだけでいいんだよ仕事はだったらさ早くその何ゆっくりでもいいけど丁寧にできるじゃん丁寧に分かってればね 台数分かってれば大体 の, その 分, か分かりますよね振り分け時間の振り分け何個すればいいの一体一日聞かされてないから全然なんでって怖いんですよね知られるのが多分なんでわ分かんないけどだから 給料のことに面に関してねこれがこれでかかってくると思うんですね多分ねうんだからね下も上も関係ないお互いに分かってればうまくいくんですよ仕事ってすんなりってすげえのがすごい なんかできちゃうで発想ね分かってくるしコミュニケーションが取れてるとあそういう考えがあるんだお互いにねこういう考えがあるんだあ一緒に考えていけるコミュニケーションができるようになるんですね何でもこう話をできる上司と部下だったらうん<笑> 隠そうとする上司会社へえってってねいきなりねそのこうスライドとかさなんかこうねだって説明するんですよなんか経済のなんかどう思うのってね説明されてもピンとこない いいとこないんですよだって普通にそらーっとさーっと話してるだけだもんだけど私がね頑張った結果結果の分不良品が今一本だけしか出ないっていうその。 あとね、経過したあと、そういう、そボーンってこう、説明され、売り上げ、最初からだとこうなってこうなってます、順調ですってさ、言われてもさ、あ、そうなのって。じゃあ、前のね、マイナスだった分、マイナスだった分、別に。 プラスマイナスだった全員なんじゃないのってこれ。大体多分そう、そういうふうな感じ。もう、最初に見て、不良品が何本ぐらい出てるかなって、ぱっと見分かるんですよ。で、これちょっとね、の毎日毎日出てるじゃんって思って。なんでこんな一生懸命やってんのに、2日目、3日目、4日目、1週間経ちました どっかがおかしいんだなと思ってどっかが<笑>って新米だから私のせいにするんですよねわかんないですけど新米に対してガァん しいなっててね不良品が返ってくるのってもう本当にねえー、っていうねなんでみたいなせっかく頑張ってんのになんでみたいなだからね自分の中でね知りたいと思ったそれを。 うん、そういう思いがねこれ自分の中で自分自身に自分に入れ込んじゃうとそういうふうなサイクル回っちゃうんですよ見つけなきゃ問題点の箇所ってうん残業最初から入って 残業なんですよ。2時間。1時間。えー、って。私、残業なんかやりたくないってやりたくないなーって、早速帰りたいなーって、思う方なんで、残業できるから稼げりやっていう人もいましたよ、確かに。いたんですよ。男性が多いですね。大体。 残業はできる収入になるその方に「なんでそんなに頑張ってんの?」って言われましたなんでそんなに頑張るのってへえー、みたいな本当に 私のやり方でその問題の箇所言ってました。みんな見てんですよ。商品なんでみんなえみんなんなんでそんな集まって見てんのそれ。いや課長だけ見てればわかるんですけど、なんでみんな私のやった製品なんでみんな見てんのって固まってみたいな。 目線がバッてくるんですよ歩いててえなんか悪いことしたかなって思ってドキッとしてなんかもうほんと孤独孤独なんかただからねなんだろうねまあ喋れる方は喋ゃべれましたけどねあのごめんごめん もうちょっとね、か助かるよ、みたいな感じで。もう言われました。いいことも言われました。もう社員、もう社員だっ男でね、社員で欲しい、みたいな。<笑>キーヌさんが男だったらなーって。そういうのも言われました。にこやかに。 うん、だけど社員になれませんでしたけどねな れ, なれなかったんですよねなぜかしらわかんないですけどうん別にそれなりに重視してませんでしたからねうん<笑>あんまりね縛られるの好きじゃないんで性格上別に何かあったらもうやめようって いやだなもうそういう会社痛くないもんっていう感じな考えでしたね自分に負担がかかってくるっていう本当に怒られるの嫌いでしたしね怒鳴られるのも別に普通に話すればいいんじゃないですかっていう 感じなんですよね自分ではうんまあちょっと何ですごいもうちょっとねちょっと、ま、喋りすぎましたけどね長くなっちゃうんですよントだ繋がってんのなんか知らないけどうんしっかりできちゃうの本当。 っていうことで、まあ、そういうそのお子さんとかもね今日もね電車の中でね男の子が座ってたんですよ前に一生懸命ねお話ししてるんですよその男の子がお母さんに対してね何とか言え、ね、なかっじゃんってことはなんかこう哺乳言いいじゃんとかなん か, そかすごい喋ってるんですよなんかお母さんに対してね<笑>お母さんも いてるんですよこうその子に対してって<笑>私がもう何で言っもうお世話になって可愛いなってもうすごく思っちゃったんで笑 っ, て笑ってたっていうか 笑, 笑っちゃったんですで、ね、<笑>その子で顔見て<笑>「いな、うんうんうんうん」みたいな。 でも、私私その男の子はね、私に手でね、サインしてくるんですね、こういうふうに、これ分かります、ウルトラマンね、ああ、うん、分かる、分かる、うん、うん、うんって、声サインしてくるんです、うんう、んうん、そうん、そうそうそうみたいな、うん、うんって、私、うなずいただけだったんですよね、声も出さずに。 で「あって笑うんですよあ、そうなんだ」みたいな「僕と同じな考え方が」っていうサインがねあの本当に思ったんですもう本当にこの子ことコミュニケーション取れちゃってるわ「会話しなくても」みたいな。みたいな。手ちゃってて。それであの。 男の子がこうやったんですね手をあわ分かったタッチねみたいな私がうんってなずいて、うん、やっちゃったんですはいっや<笑>ーいみたいなでまたねっつっ て, ってうんっ て, ってで あの何、ー、だろうね、まあ、まあ本当に嬉しいですね。そういうのがもなんかねその笑顔がね忘れられないっていう感じであのー、最後にその男の子が「ありがとう」って言ってくれたんですねで私お子さんの頭はね 一個一個してあげたんですよ賢いねいい子だねって言って「お子さんいいお子さんですね」って私はお母さんにも言ったんですあありがとうございますみたいな「はいはい」で お, お姉ちゃんもいたんですねお姉ちゃんもお姉ちゃんもいたんですけど何もその喋るらずに じゃ黙っていたんですね多分見てたんでしょうねそのやり取りを多分ね私分かんないように見てないんで分かんないんですけどあのー、そういう感じでで最後にあのお姉ちゃんもねイコイコしてあげたんですよ「うんうん」みたいなそういうその親子3人3人連れのですねあ 親子さんに今日は、うん、いいことがあったちょっと電気つけましょうか電気つけると暗くなりますよねまあいいやこれでうんそんな感じですね、うん、でまだ言いたいことあるんですけどねあの電、ー、えっ、ー、とね超高超 極限の世界、超なんとか、な ん, なんだっけな。えー、超、なんとか、機械っていうのがで、ダイヤモンドのその、あれだったんですよ。その動画だったんですよ。昔のね、動画を、 が出てきてきこれ見てみようと思ってダイヤモンドのことに関して説明っていうか実験してるその動画をですね見てダイヤモンドってすげえんだなーっていうねことがね最初にんズさんのね動画また見たいなと思って検索したらその古いね古い時代の 動画もね入ってたんでそれもね見てちょっと大変モデのことについてねあの知っちゃったんで持っては原石みたいなそれでじゃあ今度ねその工場っていうかできる場所とか道具が揃ってきたときに これ、ダイヤモンド、あ、これ、あれ、使用できるわ、と思って、<笑>使えるわ、と思って、そういうために、あー、なるほどな、と思って、<笑>だからもう、もう今度はもう、実践ですよね。実践に入って い, いけるな、っていうふうな、ね、こう、なんかこう、胸騒ぎみたいな、 虫の幸せじゃないんだけどなんかそんなふうにあのー、ちょっと次の段階もしかしたらいけるんじゃないかってできるんじゃないかって思い始めてきちゃったんですよねここで説明 し, し, してるうちにうーんっていうことですちょっとこれもねまだねちょっとあの何、ー、て言うかな本格的に あのやななきゃいけないけのでその前に道具道具と場所をねこれどうしても必要になってくるな自分でなきゃダメじゃんみたいな自分で実際にあの人に任せるんじゃなくてもうだメだたとえコンピューターさんが作成しできたとしても 自分自身でやってみなきゃ、みたいな。ダメだな、っていう感じですね。うん。やんなきゃいけない。上に、みたいな。確かめなきゃ自分自身でって。っていう感じです。 例えば上、上に、上に、上に、下に行くよりも、下に行って高次元に着いたとしても、別にそれはそれでいいんですけど、上、こう行くのか、こう行くのか、上にね、まっすぐね、直線に行った方がいいのか、どっちが確実かな、とかね。簡単なところからね、考えていく。今。頭の中で。 それが、これで、ちょっとやってみる。っていうことができるので、まあ、それの段階ですよね。毎段階。っていうことですかね。ここじゃちょっと、実際にそれを作れてしまう、その場所を、ここでは、やっちゃいけないんで、 危険なことはね、やっちゃいけないんですよ。だから、だからね、これでね、まず、本当にそういうふうにできるのかどうか、やるってみなきゃ。まずこれで表現してみなきゃ。みたいな。 本当にでそれをね外に外の人にその経過をねその公表できるわ皆さんにみたいない ち, いちいちいちそれがね隠 れ, て隠れてる場所にでやってて制作して作れちゃいましただってそれ乗ってる人さもしさ危険 危険になっちゃったらさどうするのってダメじゃん こ, のこういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにしてこういうふうにして作ったんですみたいなさ安全面でも考えないとダメじゃん だって、その人、作った人がわかんないんだもん、だってどうい う, うに作ってきたのか。これは安全ですって言われても、本当に安全なものかどうなのかっていうことのね、買う側がね、本当に安全、絶対って言い切れないのかっていう。 そそううですすねね本当にそう思います、ねまあ、必要だからっていうのもあるんでしょうけど私は必要なかったですね車に関してあ乗りたいな取りたいなって思っ て, ても取れないんですよなんかしてないけど分かんないけど免許車の免許行きました 2, 2回もねあテストとか受ける前に できなくなっちゃったんですよ、免許。車の、バイクの、バイクっていうか、スクーターの免許 50cc のはあれなんですで、あの、取れたんですよ。だけど、車に関しては、これ、免許取れなかったんですよ。なんか知らないけど。途中でだめになっちゃって、理由があって。 だからお金つ払ったらもうパーですよ。せっかく働いたお金で最初にお支払いして、えっあの行ったんですけど、若い時にね、十 19… 前十九歳の時ですかね、不動産免許欲しいなと思って、十万払って、もうで そう、お給料少ないんですけど払って車の免許取れるのにって思ったんですけどちょっと事情があってやめちゃったんですよ本当にうんで別にいいや車ベルでなくてもみたいな感じで乗りたかったけどいや 諦めてました、ね、まお金払わなきゃいけないしちょっともうこれ無理だなーって諦めてましたねってじゃあもう行きいいか取らなくてもみたいな車の運転のには自信ありましたけど私 他人のね、車に乗ってて、事故にあって、それでね、すげえ怖さをしてるです知ったんですよ。他の方も乗ってたんですね。他の方すごい、なんか、怖い。 あ、もう車すげえ怖いわみたいなこんな衝撃受けるんだみたいなあまあまあまあまあいいですかまあまあまあ、まあまあ、長くなっちゃってまあこんな感じで、うん、あのー、超高高 超なんだっけ高速じゃないんだよな超極限超極限超極限の世界超高圧んだ 超極限の世界超高圧極限の世界だそうだそうだそうこれだ<咳>これの題名であったんですよすごいですねもう本当にうんに本当にただそれをねちょっと整理しなきゃいけないんで 鳥ちょっと時間かかっちゃうんですけどどういうそ の, あのつなげていこうかなっていうねまたそれでねねっていう感じですちょっともう今日ここまで6時半ですねはいあとはないかなとりあえずねないね。発表するものは <笑>それでは皆さんとりあえずその、まあ、簡単なねこういうその使い方をですね簡単にまずなかったらどうすんのじゃ他のものでは使うしかないじゃんっていう時にのねそのひらめきこれで何ができるかなっていうことがねパッと分かる瞬時にわかるっていう。 その初期段階のね、ひらめきの分かっちゃうっていうことに関して、もう、アドリブ、もうぶつけ本番で、これな、説明してました、今日は、今日はね、はい、こんな感じで私、ひらめちゃうゃんですってうみたいな、<笑>の説明でした。 はい、お疲れ様でした金所でございました。